皆さん、こんにちは。岐阜大学の小山です。今回は引き続き2015年に発生した平成27年9月関東・東北豪雨についてです。第1週でもお話ししたように、自然災害はそれを引き起こす自然現象と人間社会の合わせ技です。前回は現象面についてお話ししましたが、 今回は人間側の状況について見ていきましょう噴水害、土砂災害において命を守る行動といえば何と言っても早めの避難です平成27年9月関東東北豪雨では亡くなる方や孤立した方も多くおられましたが早めの避難という視点で振り返るとどうだったのでしょうかこちらについて見ていきましょう 平成27年9月関東東北豪雨で大きな被害を受けた上総市を例にお話ししますこれは上総市の避難情報の発令状況を表しています左の地図で黄色の地域が避難勧告発令地域ピンク色の地域が堤防決壊前に避難指示が発令された区域緑の地域が 堤防決壊後に避難指示が発令された区域になりますこれらの地域を覆うように青で塗られた地域が浸水域を表しています緑の地域は堤防が決壊した地域を含んでおり早めの避難という観点から見ると避難指示を待ってから避難するというのでは間に合わない状況であったということがわかります それでは時系列の情報についてもう少し詳しく見てみましょう右の表は防災情報避難情報の発令状況を時系列に並べたものですまず9日の16時36分に洪水警報が発表されました23時には氾濫警戒情報が発表されますこの時の時氾濫警戒情報では 10日の0時に氾濫危険水位に到達見込みであるということで発表されています洪水予報河川における氾濫警戒情報では避難準備などの氾濫発生に対する警戒 を, 強め警戒を求める段階ということになります10日の0時15分に氾濫危険情報が発表されますこの時の氾濫危険情報では 9日の23時30分にに氾濫危険水位に到達したとといいうことで発表されています洪水予報河川における氾濫危険情報ではいつ氾濫が起きてもおかしくない状況に到達したという状況を意味していて立ち退き避難を行うなどの氾濫発生に対する対応を求める段階となります。1時40分に 今地図上に白い星印で示した地域これは後に一水が発生する地点が含まれる地域になりますがこちらに避難準備情報が発令されましたなお当時は避難準備情報という名称でしたが現在は避難準備高齢者等避難開始という名称に変わっています2時20分に 地図上の赤い星印で示した地域これは先ほどの地域と同じですこちらに避難指示が発令されました4時に地図上のオレンジの星印絹川と湖海川に挟まれた地域で決壊地点の少し上流にあたる地域こちらに避難勧告が発令されました6時30分に 氾濫発生情報が発表されましたこの時の氾濫発生情報では6時に一水が発生したことによって発表された情報となります氾濫発生情報ではすでに氾濫が発生していますので地域によっては立ち退き避難はむしろ危険であり氾濫水への警戒を行う段階ということを意味しています8時30分に 地図上のオレンジの星印で示した地域絹川の西側で市の南部の地域に避難勧告が発令されました9時25分に地図上の赤い星印で示した地域決壊地点の少し上流で絹川の西側の地域に避難指示が発令されました9時50分に 地図上の赤い星印で示した地域、浸水地域の最も南の地域に避難指示が発令されました。10時10分に地図上の赤い星印で示した地域、午で避難指示が発表された地域が拡大されたえ拡大されて避難指示が発表されました。10時30分に地図上の赤い星印で示した地域 決壊地点の少し下流の地域で避難指示が発令されました11時40分に地図上の赤い星印で示した地域決壊地点の少し下流で絹川の西側の地域に避難指示が発令されました11時55分に地図上の赤い星印で示した地域4で避難勧告が発令された地域が 避難指示に切り替えになりました13時8分に地図上の緑の星印で示した地域決壊地点を含む地域に避難指示が発令されましたついで13時20分に氾濫発生情報が発表されましたこの時の氾濫発生情報では 12時50分に決壊、えー、が 発, 表発生したことによって発表された情報ということになりますのでこの11の緑で示された地域は決壊が発生した後に避難指示が発令された地域ということになりますそしてその後に氾濫発生情報が発表されていますが避難指示の情報を知った住民の中には決壊が発生していることを知らなかったというような話もあるようです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 9日の夜の段階までに意思決定できた方が良かったのではないかということが言えるでしょうここからは実際の避難行動についてです NHK 放送文化研究所の入江さんが2015年12月に避難勧告避難指示が発令された地域内の住民を対象として実施した調査の結果から避難行動の状況について見ていきたいと思います 上層市では人口約6万5千人の半数を超える3万5千人以上を対象として避難情報が発令されましたが4200人を超える多数の市民が浸水域に取り残され救助されるという事態が生じましたこちらの円グラフは避難行動について聞いた結果を表したもので立ち退き避難を行った人が 55% 建物内で上の階に移動するなどの屋内安全確保行動を取った人が 38% であったことを示しています堤防付近で堤防が決壊すると家屋が流出するような地域や1階建ての建物に居住して床上まで浸水するような場合2階建ての建物で2階まで浸水するような場合では屋内安全確保ではなく 早期の立ち退き避難、これが必要になるでしょう。これは立ち退き避難の開始時刻を避難したえ立ち退き避難の開始時刻と避難した人の累積人数の割合を示したものです。横軸が時間で、縦軸が累積人数の割合を示しています。これについて避難情報のタイミングと合わせて見てみましょう。 9日の16時36分に洪水警報が発表されましたこの時はまだ立ち退き避難をした人はいません9日の23時に氾濫警戒情報が発表されましたこの時もまだ避難を開始した人はいません10日の0時15分に氾濫危険情報が発表されましたこの時間には 避難を開始した人が出始めています10日の6時ごろ一睡が発生しましたそして6時半6時半に氾濫発生情報が発表されましたこの時までに立ち退き避難をした人の 20%, 20ほどが避難を開始しています12時50分ごろ決壊が発生し 13時30分に反乱発生情報が発表されましたこの時までに立ち退き避難をした人の 50% 強の人が避難を開始していますしかし逆に言うと最終的に立ち退き避難に至った半数近くの人がまだ避難を開始していないということになり避難の開始時間は被害の発生状況と比べて遅れていたことがわかります 逆に立ち退き避難をした時の避難先について見てみましょう左の図が自宅からどこに避難をしたかについて避難先とそこに避難した人の割合を示したものですこの図から上総市以外に避難した人が 35% と最も多くなっていることがわかります右の地図からわかるように上総市の浸水地域は 静境となっていて上総市内の安全な避難場所この場合は絹川の西側になりますがこちらに避難するためには絹川を渡っていく必要がありますそのためすでに被害が発生し始めている段階では絹川の西側への避難は難しく当時の報道などを見ると静境の東側の筑波市や筑波未来市などへの避難も行われたようです こちらは立ち退き避難時の浸水状況ですこれを見ると 24% の人が膝下まで浸水している状況の中立ち退き避難を行っており 14% の人が膝上まで浸水している状況の中立ち退き避難を行っていたということがわかります避難時にすでに浸水が発生し て, していたと回答した人が 38% に上るというのは 避難タイミングがかなりギリギリあるいは遅 す, ぎ遅すぎる状況であったということがわかります立ち退き避難時の交通手段はどうだったでしょうか上の図を見ると 89% もの人が自動車で避難をしていたということがわかります先ほどの図では 38% の人が浸水している状況の中立ち退き避難をしたということを回答していましたのでこれを合わせて考えますとすでに浸水が始まっている状況の中自動車で避難した人というのも相当数いたことが推察されます浸水診と自動車走行の状 況, を、えー、状況の目安を下の表に示しています10センチ未満の浸水では 走行に関して問題はありませんが 10cm から 30cm ではブレーキ性能が低下し安全な場所へ車を移動させる必要があります 30cm から 50cm ではエンジンが停止し車から体質を測らなければならない状況になります 50cm 以上つまり膝上以上では車が浮き また、パワーウィンドウ付きの車では、車内に閉じ込められてしまい、車とともに流され、非常に危険な状況になります。また、避難車両が集中すると、渋滞が発生するということもありますので。車で避難する必要があるならば、なおさら早めの避難を行うことが必要でしょう。では。 自宅の浸水に対する安全性についてどう思っていたか見てみましょうこの調査では避難勧告避難指示が発令された地区を対象とした調査つまり浸水危険地域を対象とした調査であったにもかかわらず自宅が浸水すると思っていなかった人が 76% もいたことがわかります通常大河川による洪水については 市町村や都道府県国土交通省によってハザードマップや、えー、ハザードマップを、えー、インターネット上で確認できるようなサイトが作成されていますハザードマップの情報と今回の浸水地域がどうなっていたのか見てみましょう左に示したのが 今回の浸水域付近の浸水ハザードマップです右に示したのが上層地域の最大浸水範囲を示したものですこれを見ると今回の浸水範囲は以前から鬼怒川が氾濫した場合には浸水することが想定された地域であったということがわかりますここで示した地図はいずれも国土交通省の統合災害情報システム DMAPS, dmaps を使うと2015年以降の災害情報のマップとハザードマップ避難所や公共機関緊急輸送道路などの情報を重ね合わせて見ることができますので皆さんも一度確認してみてくださいさてインターネット上のハザードマップまで確認している人は少ないかもしれませんが市町村によるハザードマップ こちらは多くの場合、前後配布されていますので、多くの人が見ていてもおかしくありません。上層市でも事前にハザードマップを作成しており、前後配布をしていました。では、ハザードマップの認知度はどの程度だったでしょうか。この図は、ハザードマップの認知状況を表しています。見たことがないという人が半数以上を占めています。 また、見たことはあるが、自宅にはない。自宅のどこかにあるはずだが、すぐにすぐには見つからない。という人も 33% ほどおり、自宅のすぐ見られる場所に保管したり、貼ったりしている。と答えた人は8、8% にとどまっています。少しでも見たことがある人ということで言えば、保管している人も、見たことがある人も含まれますので、 全部で 41% ほどの人は見たことがあるということになると思いますが先ほどの自宅が浸水すると思っているかどうかの設問の結果を見る限り見たことがあるというレベルでは自宅の浸水危険度の認知にはあまりつながっていないということになりそうです。このようにハザードマップは整備されていていも 活用でできていないいなな人がががかかかりの数に上ることが想定さされます皆さん自身はいかがでしょうかお住まいの地域のハザードマップ皆さんのところにも配られていると思いますがすぐに見られるところにありますかご自宅の浸水危険度把握していますでしょうかもし見ていないということがあれば 皆さん自身が早めの避難を実現することも難しいということになります上層紙の結果はそういうことを教えてくれているのではないでしょうか見ていない人は今すぐハザードマップを確認してみましょうでは防災情報と危険度の認知との関係はどうでしょうかこの図は氾濫危険情報を知った後 それを受けての反乱危険に対する認知がどうであったかということを表しています。この図を見ると、反乱危険情報を知っても結界は起きないだろうと思った人は 43% もいたことがわかります。また、反乱が起きるかもしれないが自分のいる場所は安全だろうと思う人も 38% いました。前のスライドでも説明した通り。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 第一週で紹介した通り現在は住民自身が身の安全を守る行動を起こすための判断に使える情報というものが数多く発表されていますしかしながら上層市の事例を見る限りそれらの情報があまり有効に活用されていなかったことがわかりますここで立ち退き避難をしなかった人について その理由を見てみましょうここでも「この場所は浸水しないと思った」という回答が 61% と「浸水危険度に対する認知が低い」という状況が見て取れますがその一方で「子どもや高齢者障害のある人がいて避難が困難だった」という回答が 12% あるというのは要支援者対策を考える上で大きなポイントかもしれません。 避難が困難な人あるいは避難が困難な人がいる世帯では居住している場所が災害危険度の高い 地,、えー、地域である場合どうすれば避難できるかこれをあらかじめ考え他者の協力が必要ならば協力関係や協力体制を事前に作っておかなければ身の安全を守ることが難しくなってしまうということが言えると思います。 このような事前対策を行うためには当事者及び家族だけではなく関わっている福祉施設やサービス事業者民生児童委員町内会など顔の見える関係づくりを進めていくことが必要でしょう中には町内会とつながっていないという方もおられるかもしれませんが要支援者対策はそばにしている人同士で行うのが一番時間のロスが少ないということもあります。 いきなり知らない人とつながることは難しいかもしれませんがつながっている人同士で考え徐々につながりを広げていったり防災ワークショップをいろんな属性の人が一緒に参加する形で行うということも有効でしょうこのように今はつながっていなくても少しずつでもつながりを広げていくということが有効だと思います 平成27年9月、関東東北豪雨での避難に関するまとめです。決壊が起きた絹川流域は、朝からあ夜から朝にかけて、雨はそれほど強くありませんでしたので、避難行動自体は無理なく行うことができる環境でした。9日23時の氾濫警戒情報、10日0時15分の氾濫危険情報の時点で立ち退き避難が開始できていたら、 安全に避難できる状況であったと言えるでしょう。ただ夜間の避難は危険ということもあるため、明るいうちに立ち退き避難ができた、えー、立ち退き避難ができた方が良い場合には、9日16時36分に洪水警報が発表された時が避難を考える一つの契機となるでしょう。氾濫発生までに十分時間があれば、これは通常時の移動と何ら変わりませんので。 安全な避難はは難難し く, な、えー、難しくはありません立ち退き避難といえば避難所を思い浮かべる方が多 く,、えー、多くおられるかもしれませんが親戚宅や友人宅こちらに行くことができる場合には避難所開設前の早い段階で避難することが可能ですのでこちらもおすすめですこのように見ると安全な時期であれば立ち退き避難をするということその行動そのものは 日常の移動とと変わりませんからそれほど難しいこでは、なぜ多くの方が逃げ遅れたのでしょうか NHK 放送文化研究所の調査結果からいくつかのポイントが見えてきました1つ目はここは浸水しないだろうという思いでいよいよ危なくなるまで自宅にとどまってしまうというケースです。 次に浸水するかもしれないと思った場合であってもいつまでに逃げればいいかの判断ができないために結果としてギリギリだったり手遅れになったりするということがありますこれは情報収集はしても危なくなったら逃げようという思いであった場合氾濫危険情報などがその危なくなった状態にはなっておらず避難勧告避難指示やいよいよ危なくなってから これが危ない状況だと判断断ををすするることとで避難の決断をするということになってしまい結果としてギリギリになってしまったり間に合わなかったりしたというケースもありますつまり提供側の意図と情報提供側の意図と受け取る側の危ない状況にギャップがあるということですねそして避難勧告避難指示などの避難情報によって避難しようと思っていた場合には今回のように 避難情報の発令が遅れると、避難行動も遅れてしまうということにつながります。第1週の時にもお話したように、避難情報は必ずしも全員にとってちょうどいいタイミングで発令されるとは限らないということに注意が必要です。避難情報の発令有無にかかわらず、ご自身が安全に避難できるタイミング、そのタイミングを知らせる防災情報は何か、 これを考えておくことが大事になってきます。また、要支援者の方の場合など、その時その人を支 援, 支援できる人が、必要数その場に行くことができなければ、そもそも立ち退き避難ができないというようなことにもなります。これらのことを踏まえると、それぞれの人にとって、適切な避難場所、避難タイミングを、 事前に考え、準備をしておき、それを必ず実行するということが安全に早めの避難を実現するために必要なことになります。このように、発災前からの時間経過を考慮して、どの時点で何が起きるか、どのタイミングで何をすべきかを整理したものをタイムラインと言います。上層市では平成27年9月関東東北豪雨の教訓から 地域住民それぞれが自分自身のマイタイムラインを作るというプロジェクトを開始していますマイタイムラインで検索をするとすぐに見つけられると思いますので興味のある方は一度確認してみてください今回は以上です今回は平成27年9月関東・東北豪雨の避難について見てきました次回は 2016年に発生した台風10号について解説をします。